どうも皆さんこんこにちは、けです。今回お呼びするゲストはちょっと今までとは違ったかなり特殊な人でなんか一言で言うと時間承認っていうことをやってて10円で人々の願いを叶えるというか頼み事を聞くっていう方なんですけどもちょっともうもう言いづらいんで説明しづらいんで早速お呼びしましょう、えー、今日のゲストの国生さんですお願いします、はい お 願, お願いします。どうぞお座りください。はい、お願いします。お願いします。国屋さんです。ちょっと自己紹介、よろしいですか、はい、えー、先ほど紹介に預かりました。<笑>日給10円時間承認、国湯と申します。<笑>お願いします。<笑>お願いします。<笑>そうですねな。どんな活動をされてるのか。一応旅人なんですよねそ。そうですね。はい。えっと、まあ、沖縄から、えー、今日本一周をしながら、 えー、この日給10円の活動をでどんな活動かっていうと、えーまあ、10円で自分の時間を売ってる人です僕の時間を10円で買ってくださいとこれですねそうですねまさにこれですねそうですそうです僕の時間を10円で買ってくださいとっていうか待ってください今マジ気づいたんですけど、はい、これ貯金箱になってるんですねあそこれ貯金箱なんですよそうそうすーげえいやこれただのそのなんか<笑>いわゆるボードみたいな感じと思ってたんですけど、はい すすすごこ こ, に, <笑>そう自分これに入れて、そう<笑>すーげーそうなんですよ<笑>そうそうそう。だからもう10円でね、あのーまあ、自分の時間を売っている人、はい、例えば話し相手にもなるし、うんうん、引っ越しの手伝いもするし、うんまあ、何かしらこの人とつながるときのきっかけとしてこの活動があればいいなというか思いで、えー、日本全国回っております。すーげー ずっとね、沖縄でやってて、ここ1週間ぐらい前ですか、はい、に、うんすね、こっちに来たっていう感じで、はい、これから日本全国を回るということなんですけど、はい、こう、なんか、なぜそれを始めようかと思ったのかっていうのを一番聞きたくて、<笑>はいはいはい、あと、なんか、あの、正直言うと、この、お金をいただいて自分の時間を売るというか、うんうん、なんか頼み事を聞くっていう旅人って結構いらっしゃるじゃないですか。100円とか1000円とか、うんうん、まあ、中に1万円ぐらいもいるのかもしれないですけど、はいはいうんうん なんで10円なのかなと思って、なんで、なん で,、ね、でまず始めようと思っ た, の か, 思ったのか、そこは多分みんな一番気になるところだと思うんで、わ、はい、かりました、そうですね、はい、まずなんで始めようと思ったかっていうことなんですけど、もともと中学校、高校、学生時代からまあ日本一周世界一周したいっていう気持ちがばっかりあった。モルゲンさんと同じような、はい。僕も高校のころ、頼むんですけど<笑>その理由とかあるんですか理由ですか、はい、理由はないんですよ。ない。<笑>理由はなく、ただ、日本一周世界一周した い, い。ああ、いいですね、でも<笑>ただもう夢のようにずっと思いつでも ある時やっぱり前までは将来例えば子供が将来なんだろうこの何々やりたい。 ええ、パティシエなりたいとか、そういった本当に。憧れで行くぜ、漠然としたものが、結構現実味を帯びてきて。<笑>あ、これいけるんじゃねっていう風に思い始めて。あの、クリスさん、珍しいタイプ、やっぱ、<笑>そっちに行くの、<笑>なんかみんな逆に、あ、このままじゃいかんと思って動き出すタイプとか が,、はい、が多い中。 いけるぞと思ったんですね。でも実はあれなんですよ。僕もそっちタイプなんですよ。<笑>すね、これ余裕じゃねえと思って。<笑>僕も日本一周して、なんか原付バイク初めて、あの、免許取った人って、わ、どこでも行けるわ、みたいなって思うじゃないですか。で、僕は、初めて思ったんですよ。あ、これマジでどこでも行けるわ、と思って。<笑>から、日本一周して終わった後、あれこれ世界でも余裕じゃねえと思って、そっちを今目指してるんですけど。ああ、いいですね。<笑>僕も結構そっちタイプなんで。いいね、似てる似てますよ、ね、そこら辺は。<笑> そうですね、はい、だからなんかそのでもせっかく日本とか世界回るんだったら、はい、やっぱ各地に友達いた方が面白いじゃんって確って確かに、はい、でもやっぱり人とつながるにはきっかけが必要だよなっていうところでじゃあもうこの活動をしようっていうことでなるほどなるほどなるほど<笑>っていうとじゃあまあなんか10円うんぬんというよりも人と会うための10円というかそ う, そ, う そ, うそうですむちゃくちゃただでもいいけれどもまあ一応10円というなんかきっかけがあった方がそうですそうです形に残るんでそれめちゃくちゃ頭いいですね<笑>超楽しいですねだから自分の 人生の目標が点があるからそこにどうやって向かうかっていうプロセスの一部みたいな感じなんですね。はい、はいはい、そうです。めちゃくちゃあったらもういいじゃないですか。<笑><笑>なるほどね。えでもこのその活動するにあたってやっぱ、はい、いろいろこう準備とかしてきたと思うんですけども、うんうんうん、なんかお仕事とかどうしてたんですか。はい、仕事はえっと2020年の3月までは。 役所の職員として働いていて。なんと、公務員という<笑>。そ う,、ね、<笑>そうつまり公務員辞めて旅をしているということなんですよね。はい。はい、それも今そ、年齢は言っていいですかはい、今年30です。今年30ですよね。はい。今年30だから僕が 3, 3つ上でしたか、僕の。ああ、そうです、そうですね。<笑>結構でも30で、はい。どうですか、不安とかなかったんですか結構僕のところにも、うん、はい。 仕事辞めたいですって公務員の方からめちゃくちゃ僕メッセージ頂 い, いてあはいはい、はいまあ、辞めたいけどなかなか辞めれないです、うんうん、辞めた後がちょっと不安だからみたいなうんうん、うん、いうのあるんですけど辞めちゃったんですねそうですね<笑>不安は特に僕は持っていなくて<笑>なんならこの現状維持が不安っていう感じだったんで僕はああなるほどそうですねなるほどなるほど 変わりのないそうです、うん、特に公務員なんていうのは、なんていうのとは言っちゃいかんけど、<笑> 僕, もまたも僕も公務員やから言っていいけど、<笑>はいはいはいはい、やっぱ公務員なんていうのは、変、ね、わりのないっていうものを守るみたいなことが仕事じゃないですか。確かに。そうですねうん、なのでこの、やっぱり僕は毎回変化が欲しかったりとか、うんうん、例えば、昨日より今日何々ができるようになったとか、うんうん、例えば去年に比べてこれができるようになっ た, っったとか、うんうんうん、こういったつながりが増えたとか、うんうん、そういった、なんですかね。 このうん変化っていうのは僕はすごい大好きで。なるほど。で、やっぱり公務員って結構安定だっていうふうに言われてるじゃないですか。一番安定ですよね。そうですね。で僕の中での安定っていうのは選択肢の多さだったんですよ。何が安定かっていうと。なるほど。僕は選択肢の多さっていうのが安定だと。なるほど。ってなったときに、公務員っていう仕事をしてるときに、僕の人生の選択肢が増えるのだろうか。例えば、出会う人が増えるのかどうか。 できるることが増えるのかかどうか、うん、いろんなことを考えた時に僕は選択肢を広げる場では 僕, 僕にとっては選択肢が増える場ではないなと思ったので、うんうんうんうん、僕はこの活動にもシフトしてなるほどさっきその公務員が選択肢が増えるのかどうかっていう話があったんですけど、うんうん、むしろ減る方ですもんね僕らのあ公務員って。例えばじゃあ公安系警察官、うん、消防自衛隊とかあったら、うん、県外に行くのでも届け出が必要だったりとか、うんうん、それとたりとか。 役所とかそういうのないそうありますねありますよねからむしろ狭まりまりすもん ね,、うん、ねやっちゃいけないことも副業もダメですしもちろん<笑>確かにでもまあ安定しているっていうところですもん ね, そう で, すね、まあ、でもみんなそこに安住して、うん、それがいいのか悪いのか分かんないけど、うん、僕も実はそれが耐えられなくて<笑>これでいいのかと思って辞めたっていうところもあるので、うん、その気持ちはすごい分かるけれどもこれを見てる人からすると、うん 確かかにそれは分かるってみんな気持ち、はいはい、でも な, んかなかなかやめれないじゃないかみたいな<笑> ど, どうでしたそのやめるときとかなんかこ う, う後ろめたさじゃないけど、はい、スパッと辞めれましたそうですね一応まあもちろん割と割と一般的に言われてる人よりはスパッとやめれた方がと思うんですけれども<笑>やはりなんですかねこの周りが。 の周りの公務員に対する思いってめちゃくちゃ良かったりして、うんうんうん、そういう話をよく聞いていたんで、うわちょっと大丈夫なのかなっていう決断力っていうのはもちろん必要でしたね、そこで。なるほど。なんか止められたりとかはしなかったんですか あ, ありました。<笑>ありますよね。<笑>親、友達、<笑>なんか ど, どうでしたなんて言いましたそういうのに。いや、でも僕は、あの、強引に押し切るようなことはしなくて。はいはいはい。 もうあのー、こ, これからこういった時代になって、うん、でこういった能力が必要 で,、うん、で本当の安定とはこういったものでっていうところをちゃん と, んと4時間ぐらいかけて説明して そ, う そ, う そ, うですそしたら逆に親もあじゃあもうこっちの方がいいじゃんってう結構レアケースだと思いますよ結構みんな周りから言われてでも自分はこれやりたいから結構ちょっと押し切って進むっていうタイプで、うん、結果良かったねって言われるタイプが多いんですけど、うん そのタイプは珍しいですすよ<笑>だだいいいぶ珍しいと思います、ね、どうだろうろこれ参考にもんか根拠っていうのをちゃんと示してあげればあそうですね、うん、やっぱりあの 親, も 親, 親だったり友達とかこの公務員がめちゃめちゃいいよっていうのにやっぱ根拠っていうのは本人なりにあるわけで、うん、その根拠っていうところまでしっかり切り詰めて話を聞いて、うんうん、でその根拠を聞いた上で自分が何かをやろうとしているてことに対する根拠というか、うんうんうん、そういったものもしっかり示してあげるっていうところで。 ちゃんと整合性取れればあとはもうなんかですかね固定観念で話し合っ、まあね、てしまったらっ結構相手は結構固定観念の部分が結構僕ら YouTuber とかもやっぱりその先入観で結構語られるところとかめちゃくちゃ多いし話してくれれば、ね、分かるんですけども、うん、でもそのさっき言ったちゃんと自分が持ってるものを話したら理解してくれと言ったんですけど、はい、確かに。 結構仕事辞めたいですとか、うん、いろんな DM が僕のところに来るんですけど、うん、結構やっぱその辞めた後何をしたいかっていうのは結構あやふやな人が結構多くて、うん、でもなんだろう本当にこれをもう人生かけてやりたいんだって思ったら、うん、もう誰も何も言えなくなるもん、うん、じゃあもうやりって言うしかなくなるから<笑>そこら辺をしっかり話し合いができればいいのかなって思いますし、うん、やっぱり僕の場合はもう本当の安定っていうのが。 選択肢の多さって い, ういやところなそれその名言ですよこれ<笑>それめちゃくちゃ名言やと思います安定本当の安定は選択肢が多いこと増やすこと多いこと多いこ と, とてて多いこととって例えば人と会う人が増えれば自分の選択肢も増えるだろうしいやでもねちょっとじゃあその話いきますか<笑>はいこのあのいろんなね国枝さんはあの、うんうんうん、人とつながってその人からまたその次の人に繋がるっていうふうな旅をしてるんですけども、はい、さっき聞いたら<笑>うん めちゃくちゃ有名な人とアポがもうあるらしくて、言っちゃっていいんですかね、これ、まだ、まだ言わないですからね、まだ確定じゃないですね、そうそうそうでも、そのか過去、まあ、福岡県民の人だったら分かるけど、かよさんの件は、かよさんとかとも福岡に来て何日目ですか、福岡に来て6日目ですね、福岡に来て6日目で、あの山本かよさんとに出会ってるんですよ、<笑>結構早くないですか、<笑>福岡行くとこ、多分行っちゃうやろみたいな感じになってるから。<笑> で、しかもさっきね、ちょっと今まだ名前は出せないんですけど、まあもう本当に日本人なら誰でも知ってるような人とももうアポがあったりとかで、そうなんですよ。つまり人と会うということは選択肢が増えるということ。そうですね。だから、確かにもう公務員だと絶対に会えなかったような人たちじゃないですか、俺って。なんか僕もなんか、なんだろう、新しい考え方その考え方なかったなと思って今。う なんかこれからそのいろんな日があった時にそういった考え方こんな人がいたよっていうモデルになったんで今めちゃくちゃなんか巡ってますそれめちゃくちゃいいなそうですね人人がね経験っていうのももちろん選択肢の増やすことにもつながりますし まあもちろん見るものでもそうだし、うんまあ、いろんな仕事を知るっていうのも自分の選択肢が増えることにもつながりますし、うんうんうん、でもやっぱりどれにも共通していることって自分から動かないとやっぱりそれでは巡り合えないっていうところなの で, そうなですよ、ね、結局もう最初の一歩というか動き始めたらもうなんだろう感性でいけるじゃないですか、うん、でもやっぱその最初の一歩がみんななかなかそうですねからこういう動画を作って一<笑>人でも何かこう<笑>なんだろうドンピシャにはまる人っていないかもしれないけど、はい、何かこう この動画が多分1時間やったとしたら1時間のうちの1フレーズでもいいから何かこう掴めるものがあればいいなと思ってそうですねんでうんでなんでしょうねこの動き出せないっていう原因が一番多いのっていうのは実は僕も何だろ う, う す,、ね、すぐ動けるタイプなんで実は そ, の、うん、そ, のそういった相談が来るけど動けばいいじゃんって思うんですよ、うんうんうんうん、オーストラリアに行きたいんですけどどうしたらいいですかって DM、うん、いや行けばいいやんって僕思っちゃうタイプなんですよ、はい、失敗とかなんかあれです失敗というか いや多分あれなんですよねんみんなが思ってるのはその後が不安っていう全てが終わったあとが多分不安ってい う, うことなんですけど、はいはいはい、でも逆に言うと 100% 安心しているのは多分いないですからね、はい、この世にだ僕だって今 YouTube でもしかしたら成功してる方かもしれないですけどね<笑>多分皆さんから見たらいいなって思われてる隣の畑的な芝た的な感じで思われてるかもしれないけど、はいは い, はい、いやだいぶ不安ですからね僕も<笑>明日どうなるか分かんないし で,、ね、でも明日どうなるか分かんないからこそ 頑張らなきゃいけないし、うんうんうんまあ、YouTube じゃないとこでもこうお仕事いただけるように頑張ったりとかするから、なんだろう。別に辞めたところで、その辞めて何かするじゃないですか。例えば旅をしたとして。その旅が終えたとしても、うん、その旅で得たものを使ってまた何かができると思うからそうです、ね、まずはやってみるのが大事だと思うんですけど、みんなそれは頭の中でわかってると思うんですよね。はいはいはい、なかなかでもね、みんな。 一歩、ね、踏み出せない人も多くいる、うんうん、そうですね僕らはちょっとおかしい思いだと思うんですよ<笑>僕もあ行こうと思ったらすぐ行っちゃうから、うん、はいはいはいうんやっぱ共通してるのは安定が欲しいっていうところなんですかねでも僕らは逆ですからねその、うんうんうん、安定を安定と言われてる職業ではない、うん、選択をしたから、うんうん、多分あれだと思うんですよ 職業で安定っていうのは僕は一切ないと思っていてなるほど安定は 職, 職業そうですね職業に安定は一切ないと、うん、例えばこの公務員って安定だって言われてると思うんですけど、うん、僕の働いていた公務員だと、うん、なんですかねこの病んで休んでる人なんてたくさんいましたし果たしてそれが安定なのかなるほど職業に身を置くことで安定って言える職業っていうのは果たしてあるのかどうかって考えたらなるほど僕は職業に安定はないなっていう結論にたどり着いてるっだら 例えば病んだとしても、うんえー、この病んでる間、家にいてても収入が入ってくるだったりとか、うん、何かこの自分の別の収入口を作っていれば、それで生活できるわけじゃないか、仕事に行かなかったとしても。うん、なので、収入口を増やす、要はせ収入の選択肢を増や す, す、ね。ああ、またそこらの選択肢が増えるんや。すげえ。<笑>考え方だけじゃなくて、収入の選択肢を増やす。あとは、働き方の選択肢を増やす。例えば、個人事業の人で働ける、いつでも個人事業の人で働ける、何か能力を身につけるだったりとか。うんうんうん あとはそれじゃなくても、例えば国家資格1個、修行と言われる、例えばね、この、えっ、ー、と、行政書士だったり、司法書士だったり、こういった修行、うんうん、っていう資格を持っていれば、おそらく40歳とか過ぎて採用されるってことも全然普通にあり得るわけで、はい、だったらこっち持ってたら、まあ、好きなことをして40歳とかになっても安定ねんだよね、だったりとか、うんうんうん、なんですかね、このし、働き方の選択肢を増やす、収入源の選択肢を増やす。すーげえ、その、あんまり、なんだろう。<笑> そその考え方なかったですそうですす、ね、うね、ん、言葉にして言われるとすげー入ってくるなんか も, もんやりとは多分あったかもしれないですけど、うんうん、それ言ったら僕もだいぶ安定思考なのかなっていう気がしますけどね、うん、なるほどね<笑>なるほどなるほど選択肢を増やすことが安定だからそうですよ、ね、安定思考そうです、ね、そうですだからたくさんの人にも会うしななだから逆に言ってたらそうやって悩んでる人はあん、はい、逆に安定ではないってことなんで<笑>だからでも<笑> 人とと会うことはできるわけじゃないんなら僕なんて今6日間で福岡で何名の人だったか分からないですよつなってかんないんで例えばそのぐらいの休みを長期で取れる例えばゴールデンウィークとかそういうの取れたとしたら、はい、この期間その出会う旅に出たとしたらこのぐらいの人と会える可能性があるわけで、はい、その選択肢を増やすことにもつながるわけじゃないですか、はい、だったら今の仕事をしながらでもそれができるんていうそうですねだってそうですよね 今その本田さんとかと仕事してるんですけどそこもやっぱりつないで繋がって繋がったみたいな感じなんで何も家にこもってたりその警察官やったら絶対に繋がってなかったところやから外に出ていろんな人で会っていろんな経験をしていろんな景色見ると逆に安定するっていう考え方なんかなんかのパラドックスとかで言えそうですかねこれこ の, この現象私言われてみればそうですもんねすごい考え方や な, なんか今までいろんな人に会ってきたけどなんだ あ, あ、すごいわかりますみたいな感じの会話が多かったけど、うん、今逆になんか。そんな、なんか圧倒されてますもんね。<笑>そんな考え方があったんやと思って。<笑>ということで、ええー、まあ、十面をいただきながら。<笑>こんな面白いことをしている国裕さんなんですけど。どうせこの旅の先にあるって、ゴールってどんな感じなですか。まずそもそもこの旅のゴールって。何、何なんですか、ね。そうですね。まあ、この旅のゴールとしては。やっぱりこの全国。うん にまあ友達を作るというかつな、うんえー、がりを作っていきたいなっていう思いっていうのはもちろんあるんですけれども、はいはい、やっぱり僕は日本一周を、えー、二周やろうと思っていてお お, お<笑><笑>であのー、二周目が本番なんですよねなるほどで一周目はその二周目に備えている企画の準備という形でもあるんですよなるほど今回の一週目っていうのがで二周目にやろうとしていることっていうのがまあキッチンカーで 全国を走る子供食堂っていうもの、キッチンカーで走る全国子供食堂、はい、キッチンカーで全国を走る子供食堂。<笑>で、まあ、子供食堂って、なですかね、この、えー、ご飯を満足に食べれない子供に。ご飯を提供したりやったりとか、うん、無料もしくは安くて提供したりやったりとかっていう、で、うん、そういった施設になるんですけれども。それの移動式のキッチンカーで、なるほど、行うっていう感じですかね。 なるほどそのため の, その、まあ、友人作りとかそうですねその時にやっぱり全国回る形になるんで僕一人だけだと絶対にこの企画って進まないし、うんうんうん、やっぱりできるだけ多くの人を巻き込みたいなっていう思いがあるんでなるほど例えばこの、ね、活動になんか少しでも深ククしてくれる方が全国にいたりだったりとかなるほど、まあ、一緒にやりたいっていうなんかそういった仲間ができたらいいなっていう思いでなるほどなるほど旅をしているっていうのはあります、ね。のの周周目目でで、ね、ですですすすね今そそうげーななんかその<笑> 国さんは、まあはいまあ、僕もそ の, そのタイプそうだって自分で思ってるんですけどなんか周期的に点を置くじゃないですか、はいはいはい、でそこに向かってどうするかって進むじゃないですか、うん、僕も結構そうで世界一周っていう点を置いてるからそこに向けてどうするかって、うん、決めていくから正直楽やなって思ってるんですけど、うん、結構そのタイプだと思うんですよ、はいはい、結構目標があってそのためには何をすればいいかって計画しながらやっていくんですけれども、うん、でもなんだろう 僕としては、そうした方が人生めちゃくちゃ楽じゃんって思うんですよ。はいはい、なかなかね、結構できる人少ないらしいですけ ど, ど。すげえと思います。いやーその、そうですかね。いや、<笑>なんでそのキッチンカーなんですかね。<笑>やっぱりこの、僕の、まあ、僕の頭の中で考えたときに、はい。このキッチンカー、全国を走る子供食堂っていうのが、より多くの人を巻き込める。ってい う,、うん う, ん う, んうん、う、巻き込める、より多くの人を巻き込めるコンテンツを。 それでなるほどなるほどですね例えばこのキッチンカーで料理するのは今回僕ではないという予定です<笑>ちょっとどういうことですか<笑>キッチンカーで行けるんですけど<笑>できるだけ多くの人を巻き込みたいっていうところなんで、はい、例えばこのキッチンカーで料理する人は現地で集めたい集めるなるほどなるほどなるほど まあ、主婦の方だったり専門学生の方だったりあとはこのなんですかねまあシェフの方だったりとかまあ誰かしらこのねこの活動を一緒にやっていきたいっていう人がいたらその人たちを巻き込んで料理もしていきたいですし料理とかああの食材も現地調達なんですけどあのー。 食材もこの集める食材はくず野菜だったりとか、はいはいはい、食材の使わない部分っていうところにして食品ロスとかにアプローチしようかなとなるほどなるほどなるほどそしたらその食品ロスについて全国で動いてる人たちっていうのも協力してくれるんじゃないかなっていうていてなるほどなっていてそしたらそこもまた巻き込めるじゃないですかいろんな人、うんうんうんうん、であとは キッチンカーの横にステージを準備しようと思ってるんですけれども、はい、このステージで各地でパフォーマンスをしてくれる方今探してるんですよねこれ全国り自分じゃないですね<笑>です<笑>マジシャンだったり、はい、歌手だったり書道、まあ、家だったりそれはめちゃくちゃそうですねそれは国枝さんにとってもメリットがあるしそういったパフォーマンスをされてる方にとってもメリットがあるそうですそうですで 見る人も楽しいいいってい う, もうみんななウウィンウィンンじゃないですかそうそう で, す、ね、<笑>でもやっぱそのためにはこの人たちがここで料理したいここでパフォーマンスしたいとか思ってもらえるためには、ね、やっぱりこのキッチンカーをできるだけ宣伝の場にできたらいいなと思ってその人たちの。ってなってくるとやっぱりこの1周目で、あのー、自分もある程度全国の方で認知度を広めていかなきゃいけないなっていう思いがありますね。な あのそのためにね全国放送とか出るのが目標とかうんうん、うん、<笑>そうですねこの1周目で出たらいいなーと思ってらっしゃっていて<笑>となんかクラウドファンディングもそうで す,、ね、するらしくてキッチンカーに関してはクラウドファンディングで作ろうと思っていて、うんうんまあ、1周目終わった後にクラウドファンディングを立ち上げようかっていう、えー、予定ではあるんですけれども、はい、おそらくまあ5六百6 0 0万ぐらいですかね、うん、かかるんですがそのうちの まあ400万ぐらいをクラウドファンンディングで集めるとなるとなほどただ残りの100万円に関しては、まあ、自分もやっぱり自分の本気度っていうのは見せるべきだと思うんで、うんうんうん、自分で貯金箱を持ちながら、うんえー、自分で100万円を足で<笑>自分の足で100万円の募金を集めるっていう企画も同時にスタートしようかなとただやっぱりこの。はいはい、<笑>質問です、はい、その募金 はいはい、一口最大いくらまでですか<笑>そうです、ね、もうこれは本当にもう僕の今の活動にちなんでやっぱり10円ま で, で、ね、<笑>一1人10円までの募金ね<笑>本気で言ってますいやこれは本気です よ, ですよつまり何が彼 何, 何をや っ, てやってるかというと10円を10万人から集めて100万円にしようとてしてる<笑>そうそう、ね、っていうことですけどそうですねうクラウドファンディングと同時にそれをスタートさせて10万人から10円の募金を<笑>ってなってくるとはい 僕は10万人と直接会う必要があるわけですよ。10万人ですよ。10万人。万人僕今チャンネル登録者10万5千人ですよ。<笑>あ、ぜひ会いに行きましょう、ね、<笑>チャンネル登録者全員。マジで本気言ってますそれ。<笑>そうです本気ですから。<笑>なんかその10円という縛りがなければ、はい、100万円という数字はいけた行けると思うんですよね。うん、時間をかければ、はいはい。10円ですからね、マックス。それはでもじゃあ僕が100円払いた い,、はい、1000円払いたいって人いてもダメなんですか。そうです、ダメです。僕がもらうのはもう10円まで。 でそれ、それ以上の金額 を, 私を渡しに行こうとする人に対しては僕が出 会, 出会う人が少なくなっちゃうとこの受け取ることによって何やなんでその素晴らしい考え方はたくさんの人と出会いたい僕はオンラインじゃなくてやっぱオフラインにやっぱこだわってる部分があってそうです ね, なのででそうですね1000円もらったら99人出会えなくなるそうですね いや、その考え方はすごすぎる。<笑>その、ね、変態じゃないですか<笑>いや。その考え方すごすぎる。<笑>かっけえ、それ。超面白いそうだなと思って、ね、いや、めっちゃ面白いです。うん、え、じゃあもう、僕、でも、僕は、あの、いやらしい人なんで、一人1000円にして、1000万円でいいじゃんと思ったよ。ああ、<笑> は, い は, いはいはいはい。そっちはまあ、ね、でもな、うん、さっきね、聞いた話では、10円やとね、ち、はい、っちゃい子供とかでも。そうそうそうそう。 そうなん。来てくれるから、なんかさっきご飯食べてて話したのが、その自分で、うん、まあ、貯めた10円、はいはい、小学生とかです か,、はい、か。今お願い事はね、聞いてる活動してるから、はい。その頼みをしに来てくれた、依頼をしに来てくれたっていう話を聞いて。うんうんはい、確かに1000円だと小学生とは繋がれないですもんね。うん、そうですね。めちゃくちゃいい人じゃないですか<笑>。<笑>やっぱりこの子供食堂って、あの小学生の子供。 とかは結構多かったりするんでやっぱり小学生の子供で満足にご飯食べれないって動いたりすると、うん、でそういった時に同じ小学生の子供がこのじ こ, こに10を入れることによってそ の, 人のその人も一緒に作り上げるキッチンカーみたいな感じになってくれるんで小学生の子も参加型にできるその金額がやっぱ10円かなとな、ね、小学1年生でも参加できるっていうところがいいかな今参加型っておっしゃったじゃないですかね、はい 結結構構参加型って結構最近のトレンドやと思うんですよね、うん、みんなが参加できるとかその人たちも一緒にやってるような雰囲気を作るって結構どの、まあ、ビジネス的にも取り入れられてると思うんですけども、はいはい、小学生でも参加できるって今言ったのすげえと思って、うん、僕もいろんな仕事やってていろんなその社長さんとかいろんなその方と会ってきて、はいはい、参加型っても う, もうみんな言ってるんですよね。うん、もうただだだ見るるけけととかか食べるだけじゃなくててて一切作ってとか、うん、参加して 消費するみたいなサービスが流行ってるんですけど小学生でもできるっていうのは新しいそうですねもうジャンルを問わずやっぱりそれも考えた上で子供食堂っていうところが、ね、コンテンツとして一番いいなと思ってなるほどねクラウドハンニングやります僕も募金しま募金で支援します あ, そうそうそうありがとうございますいやてかね 四百枚多分すぐ集まるでしょ。どうですかね。<笑> だ, っかねだって今から十万人会うのに、うんうん、うちの一人一万円だったとしても四百、はいはい、人で終わっちゃうから。そうです一、ね、億ぐらい集まるんじゃないですか。<笑>いやいや<笑>集まったらめっちゃ面白いですけどね。<笑>集まったらめっちゃ面白いそれ。<笑>集まりそうっすけどね。いやどうなんですかね。僕も初めてのことなんで、うん、全くどうなるかわからないんですけど、<笑>まあまあみんなで楽しくね出会う人たちそして僕自身も楽しくやっていけたらいいなって思いますね。この動画結構。 国、あ、枝、のー、さんのこれから活躍する国枝さんだと思うんですけども、うんうんうん、結構まだ初期の頃じゃないですか、はい、今って、はい、よかった声かけ て, てって思ってこれ国枝さんがその最初に、はい、何、ね、表, 表に出るっていうか、うん、動画になるかもしれないからそうです、ね、しゃ最初の一人になれた。<笑><笑> そうですね、このどこまで実現で き, できるか分かんないんですけどしましょうそうですね今のところはもう実現できない未来っていうのが想像できないんで<笑>いや僕って全く違うです、ね、<笑>僕 も, もいやできるやろうと思って<笑>なんかできないできないっていうかしない理由がないから、はいはいはいまあ、今ちょっと僕コロナとかでいろいろあるけれども、はい、僕もでもなんかそっちタイプなんですごい気持ち分かりますいや同じような感じがします<笑><笑>結局何かやってうまくいかなかったとしても これじゃうまくいかなかったっていう情報が手に入るだけなんで結局どの選択肢削られていて最終的に続けているやつがなんか達成しちゃうみたいなそうですよ僕 YouTuber、はい、あの集まり開催してるって言ったじゃないですかね、はい、リストを作ってるんですよ150組、うん、300人ぐらいのリストなんですけど、はいはい、あのまあ上から順にその 知り合って古い人下の方が新しい人なんですけど、うん、色分けしてるんですよ今も続いてる人は黄色とかで、うん、やめていった人は青になってるんですけど上の方がやっぱ青なんですよねーガーッ て, い や, や, めていったやめていっちゃってるんですよでも上の方にある黄色い人、うん、つまり昔から知り合ってて今も続けてる人ってみんな伸びてるんですよだからやっぱ何だろう継続は力なりとか言うけれども、はいはいはいはい、やることって大丈夫 結構バクチ打じゃないと思うけどそういった面もあると思うけど、まあ、考えたりそのなんだろうして行動してる人でも逆にんだろう最初から YouTube 自分はこんなスタイルで行くんだって自分決めちゃってる人って伸びないんですよじゃなくてなんかもうそれこそ選択肢を増やす自分はまだよくよく合わないからとりあえずいろんなことやってみようみたいなで自分あったものを見つけた人とかがグーンと伸びてるんでやっぱりそうなんだろう 今までの話に通ずるものもあると思うんですけどどんなことでもあんまりこう自分をこう決めすぎないというかこれしかないって思わないでまずはいろんなことをやってみるっていうのがまあ成功かどうかわかんないけどま あ, ある意味成功の近道なのかなと思って。ということでえ10円でいろいろと依頼ごを受けたまん<笑>受けたまっているそうなんですけども今までなんかどんな依頼があったんですか まあ、本当に多種多様にわたるので、話し合ってなってほしいだったりとか。あとは、引っ越しの手伝いだったりとか<笑>、<笑>引っ越しの手伝い、十円にしてくれるんですか。<笑>す<笑>す<笑>安上がりじゃないですか。<笑>価格競争で、多分勝ってると。大赤字ですか<笑>。<笑><笑><笑><笑>あと、そうですね。まあ、でも、自分筋トレずっと続けてるんで、まあ、筋トレの指導だったりとか、なんか、まあ、いろいろ。 たし滝、うん、滝にわたる感じです、ね、そ, うそうですね、結構いろいろ渡ってますね、ちなみに今回、僕は、えー、撮影、えー、出演してくださいという依頼なので<笑>、いやー、ありがとうございます、<笑>なんか、一番こう、思い出に残ってる依頼みたいな、いやー、ありま す, りますよお、思い出に残ってる依頼、な、うん何ですか、なんですか、そうですね、こう地元の新聞にも、この依頼を全面的に 出, し出させてもらってるんですけども、え<笑>沖縄沖縄の、沖縄の沖縄、はい、そうですね、はい、えっと小学1年生からの依頼だったんですよ。ほう でこの依頼っていうのがその小学1年生が小学校上がって初めて部活というものに入ると、うん、それがもうハンドボールだったっていうところで、はいはいはい、で僕も小中高大一般とずっとハンドボールを続けてきている意味ではあるので、はい、その子の親から連絡があってあの子どもがあのキャッチボールしてほしいと言っているよっていう依頼がそれ<笑>そうですねもう本当にすごい僕も嬉しくて でまあ、公園でキャッチボールして、まあ、依頼終わったんですけれども、まあ、もちろんその子供からねこの10円っていう形で受け取りはしたんですがその10円がその子供がねあの親からただもらった10円ということではなくて、うんえー、自分でお風呂掃除とか、うんえー、食器洗いとか家の家事をして自分で貯めた10円を僕に渡してくれたっていうこのストーリーが僕はすごい大好きです。 めちゃくちゃいい話じゃないですかそれそどこ行っても通じても う, <笑>もう一生の鉄板ネタじゃないですか僕なかなかねこんな活動してますけどなかなかねですからねそういう一生の鉄板ネタみたいな<笑>そうですねうわめっちゃいいなそれ本当にいいですよねそれめっちゃなんかだからなるほどねこれから47都道府県回ると思うんですけど、はい、あインスタグラムですよねあインスタグラムツイッターの方そうですねこう、あのー インスタグラム見てもらったら分かるんんですけどクニさんのめ ち, くちん<笑>めちゃくちゃおしゃれで分かりやすいんですよねあれ。<笑>からあのインスタグラム見てくれたらどんな内容があったとか、うん、今どこにいるとか、ね、めちゃくちゃ更新してるんで、はい、すぐ分かると思うんで何かなんだろうな引っ越しの手伝いでもいいし、はい、子供に勉強をして、ね、なんか勉強とか筋ト、ね、レでもいい何でもいいから、はい、なんか、うん、日本これから日本全国だって、まあ、福岡が。 言うたら一つ目ですもんねこっち沖縄から福岡来てこれから全部回るからみんなにチャンスあるからそうですそうですそうで す, うですやべえぞこれは<笑><笑>大変です ね, そうですねから皆さんぜひくに国うさんのインスタグラム、うん、貼っておくので、はい、絶対見た方がいいですこれは絶対見た方がいいですこれは<笑>貼っておきますよしということで<笑>ありがとうございました最後ににさんに動画を見てる人 立ちに向けて何かメッセージというか伝えたいことがあればお聞きしたいんですけれども、何かありますでしょうか、はい、そうですね。まあ僕が言えることとして、しては、うーん、なんでしょうね。この、多分何か動き出すときに考えちゃう人とかっていると思うんですよね。この、うまくいかなかったらどうしようとか、これって本当にうまくいくんだろうかとか。まあでも正直そんなのわからないっていうのもあるし、あとやった結果、もしうまくいかなかったとしても、それはこの方法ではうまくいかないっていう情報が手に入る。 っていうことなんで、多分次のアクションが絞られてくるんですよね。これじゃできない。ってことはじゃあ次どうしようか。っていうこの繰り返しをしていけば、おそらく成功率ってめちゃくちゃ上がると思うし、多分思い描いてる未来って絶対実現できると思うんですよ。なので、とりあえず何かしらチャレンジしてみる。まず動き出してみるっていうところは、僕はやっぱ一番大事にしていて、でその理由としては自分の選択する行動っていうのが明確に見えてきやすいからっていうところですかね。うん、まあ多分、うん。 ななのでみんな成功してる人とかうまくいってる人ってそれを徹底してるんじゃないかなって思うんで僕もね今まだ、あのー、模索中なんですけどみんなと一緒にね、あのー、みんなに支えられながら頑張っていきたいと思っているんで今から動き出そうと思ってる人たちぜひ一緒に頑張っていきましょうありがとうございました<笑><笑>大丈夫ですかこれでと<笑>いうことでいやーありがとうございましたいやマジめちゃくちゃいい話が聞けましたななんんんか今までで僕いろんな人と会ってきたんですけども まあ彼らの話ももちろん面白いけれども、なんだ共感できる部分が多いなっていう感じだったんですよ、今までの人たちって。でも、国枝さんの場合は、もうなんか、圧倒されてました、僕。<笑>そんな考え方があったんやと思って、いや、でもなんか、僕、いろんなそんな考え方とかを手帳に結構記してるんですよ、参考になったなと思うのを。いや、マジ、これ、僕、動画見直してめっちゃ多分書き倒すと思います。<笑>いや、マジ、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ちょっと、アイスでも食べに行きますか。はい、おうに行きましょう。<笑>暑いっすね、今日、でもね。 行きましょう行きましょうじゃあありがとうございました国枝さんですありがとうございますごめんなさいもう一回いいすかいいですよということでありがとうございました国枝さんでしたありがとうございますいありがとうございますはいオッケーですいやーありがとうございますこれどうやって作ったんですかこれは沖縄の木工職人の方が、えー、この活動のプレゼント活動を応援しているということで プレゼントしてくれた。マジですごしかもこれね、さっき気づいたけど、<笑>貯金箱ね、これちゃんと。貯金箱。<笑>めちゃくちゃすごいこれ<笑>。これに10円もらってます。ここに10円売れればいいんですね。うん、はい、そうです。で今回の出園出演料<笑> 10円でいいんですか。はい、も10円。お願いします。ありがとうございます。はい。入れます。いやあ、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。まあ、<笑> 112人目ですね。ああ。 112人目いいですねいいですね。いいいいですね<笑>